息子、故郷に帰るとき、何も買わないでね。息子、故郷に帰るとき、何も買わないでね。息子、故郷に帰るとき、何も買わないでね。健康に良 い, いものを買っていきます。健康に。 いいものを買っていきます。健康にいいものを買っていきます。大丈夫よ。私は現金がいいの。大丈夫よ。私は現金がいいの。何も。 な、にも、なにも。健康、健康、健康。大丈夫、大丈夫、大丈夫。現金現金現金